台湾が11年ぶりに輸入規制を緩和する模様です。どうも、政治いろいろの学部です。まずはいきなりですが、日本農業新聞の記事を引用します。農水省は8日、台湾が東京電力福島第一原子力発電所事故後に、 日本産食品に実施してきた輸入規制が月内にも緩和される見込みだと発表した。福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県に設ける全食品の輸入停止措置を、キノコ類や野生鳥獣の肉などを除き撤廃する。一方、5県の食品に放射性物質検査の報告書、全都道府県の食品に 地産地証明書の提出を求めるなど輸入規制措置は残す台湾当局は規制緩和の内容について同日から18日までを期限にパブリックコメントを始めた。同省によると順調に進めば今月下旬にも規制が緩和される。台湾側が示した規制緩和の内容によるとご県産の食品の輸出時には 放射性物質検査の報告書と産地証明書の提出を求める。5県以外からの全食品もこれまで同様産地証明書の提出が必要で、一部食品は放射性物質検査報告書も求める。茶類は東京、静岡、愛知、大阪の4都府県で同報告書が必要だったが、今後は静岡だけとする。 岩手茨城山梨静岡各県のキノコ類は新たたに同報告書を必要とした日本から台湾への農林水産物、食品の輸出額は2021年に1245億円で中国、香港、アメリカに次いで4番目に大きい。同省はご県産への輸入停止措置の撤廃で米や つもなどでの輸出増にみみがつくとる一方で同省は科学的根拠に基づけば輸入規制措置は早期に全廃すべきだとし規制撤廃を求めていく方針。原発事故後に日本産食品に設けられた輸入規制措置は台湾を含め14カ国地域が継続している。とのことです。 台湾が11年ぶりに輸入規制の緩和に踏み切ったのは、十中八九、CPTPP への加入を睨んでのことでしょう。CPTPP は非常に高い水準の自由化が求められている取り組みであり、加入のための条件の一つに、輸入規制には科学的根拠を示さなければならないという条件もあると言われています。台湾が CPTPP 加入を希望するのであれば、日本に対する輸入規制を緩和するか、もしくは科学的根拠を出さなければならないわけです。日本の農林水産物や食品に対する輸入規制は、東日本大震災後、一時期は50を超える国々が行っていたと言われていますが、この記事によれば、今では14の国と地域にまで減少していると言われています。 同じく CPTPP 加入を希望しているイギリスは昨年末 CPTPP への再加入を行うかどうかは微妙なところですがアメリカも9月末に撤廃していますこのように CPTPP 加入を希望する国々は続々と輸入規制撤廃を行っているのですがその中にあって一人未だに大騒ぎしている国がありますそう 韓国です。これについてはワウコリアの記事を一部引用します。台湾政府は福島一帯の食品輸入を許可した。CPTPP への加入のため日本の要求を受け入れたのである。日本は台湾の前例をもって韓国にも同様の要求をしてくるものと予想される。 日本は CPTPP への加入を願っている韓国にも日本産水産物の輸入規制緩和要求をしてくるという観測が上がっているが韓国政府は CPTPP への加入と日本の水産物輸入規制解除は別の問題だという立場である。ムンソンヒョク海洋水産省は先月20日の外国人記者懇談会で CPTPP への加入のために 日本産水産物の輸入規制を緩和する意向はあるかという日本メディアからの質問に日本産水産物の輸入規制は国民の健康のための措置であり韓国政府は CPTPP への加入とつなげて考えてはいないと答えているとのことですがそもそも輸入規制の緩和を要求しているのは厳密に言えば日本ではなく 高水準の自由化を基本としている CPTPP への加入条件なんですけどね。科学的根拠のない輸入規制などただの嫌がらせだというのは論理としては至ごく当たり前のことでしょう。韓国が輸入規制を続けたいのであれば科学的根拠を出せばよいだけですがそんなものが出せるわけがありません。ないのですから。韓国政府はここでもお得意の 普通トラックを実行しようとしているようで CPTPP への加入と日本産水産物の輸入規制は別物だと言っているようですがそんな論理は通用しません科学的根拠のない輸入規制はしないというのが CPTPP への加入条件の一つであり別物は愚か切っても切り離せないものですからね国内経済を外需に頼っている韓国にとって CPTPP に加入できるか否かというのは非常に大きな問題です。CPTPP に加入できなければ、韓国経済はさらに衰退の一途をたどる可能性もあり得ますし、ところが韓国内では、福島原発の事故によって日本中が汚染されているという嘘は、他ならぬ韓国政府のプロバガンダによって曲げてはならない真実となってしまっています。 韓国政府が CPTPP 加入を睨んで輸入規制を緩和すれば、韓国国民は一斉に韓国政府を新日政府だと糾断するでしょう。まして、文政権は脱原発を強力に推進している政権です。その文政権が原発のせいで放射能まみれになった日本という主張を取り下げ、日本産の水産物の輸入規制を緩和するなどと言い出せば、 福島の事故に対する数々の主張も全て嘘だったのかとなりますし、ディスカウントジャパンの一角として今進めている汚染水海洋放出反対も一体何だったのとなります。韓国にとって輸入規制の継続は決して下ろしてはいけない金看板なのです。しかしながら輸入規制にこだわって CPTPP 加入を諦めれば韓国経済は 世界に取り残され、さらなる衰退を招くことでしょう。これはこれで大問題なわけです。ただでさえ、あの国は何かおかしいと、徐々に世界が気づき始め、輸出額が落ち続けている中で、CPTPP 加入も見送られれば、致命的なダメージを追いかねません。どちらに転んでも地獄という、これぞまさに地獄を知得、身からでたたびという状態と言っていいわけです。 まあ、そもそもの話として、高水準の自由化や厳しい規定を設けている CPTPP に、世界でも類を見ない韓国が、なぜ加入できると考えているのか、さっぱりわかりませんけどね。輸入規制の緩和をしようがしまいが、韓国という信用ならない国が参加できるほど、CPTPP は甘くないと思うんですけどね。ということで、